ゲートも近いし猶予もある大丈夫だ誰かが先に向かってるなうおキャッチされたかこんなん離れる理由ないからな二人でなんとかなるか いやあそこだとキラーが壁になって通れない今しかないどンこなんでここにいるんだよ 無理なんだがキャンプしてるから厳しいよなーあジョナさんわらわらわらわらわらわらジョナさんも洗礼受けた これよりじゃない鹿の番人が強すぎ。メずいまんでたぞ。どうやったんお前ら優秀すぎだろ。 無理やってごめん二人ともキラー3体には勝てないわ。